皆さんはじめまして緑の党の共同代表の一人高坂雅里と申します同じく緑の党グリーンズジャパンの藍津本子です千葉県成田市で市議会議員をしています緑の党は 3.11 の福島原発事故の後原発のない社会を実現しようと市民が集まり立ち上げた新しい政党です 今回初めて参議院選挙にチャレンジします緑の党の共同代表は女性が2人、男性が2人そして役員も半数が女性なんです国会を見ると女性議員は 7% しかいませんこれは世界190カ国の中で162番目の少なさです政策を決める過程にもっと女性の参加が必要ですよね 緑の党の候補者は半数以上が女性なんです緑の党は市民と議員が対等ですこれまでの政党のように議員が何でも決めるのでなく市民が政策決定に参加できる開かれた政党です高坂さんはオーーガニックバーを営ん で, るんですよ、ねはいそうなんです一人で営む小さな飲み屋の親父が政党の代表そう それが緑の党なんです私のお店は週休3日お金を稼ぐためにせかせかするんでなく小さくてシンプルな方が幸せで安心で心が豊かなんです一方千葉県の捜査市で NPO を営んでます無農薬でお米を作り自然エネルギーを利用し空き家を活用し地域おこしをしています最近では都会からいろんな人が 移り住んでくるようになりました緑の塔は経済成長に頼らなくとも幸せに暮らせるようなスロー、スモール、シンプルな社会を目指しています愛知さんは世界中を旅してきたんですよねはい、アジアを一人旅したりエジプトでは路上で生活する子どもたちの支援活動をしてきましたまた日本では児童養護施設で働いていたこともあります 子たは子どもたちの人権はもちろん環境破壊に対して文句すら言うことのできない動物や植物など地球上のあらゆる生命を尊重しています他の生き物に優しい社会は人間、特に弱い立場の人たちにとっても優しい社会になるはずですよね。 世界中でいろんな問題が起こってるんですね緑の党は世界で90カ国で活躍していますもったいないという言葉を広めてくれたノーベル平和賞のワンガリ・マータイさんもケニア緑の党の代表でしたドイツでは緑の党が中心になって脱原発に舵を切りましたそして自然エネルギーで38万人もの雇用を生み出したんです 原発ゼロへの道、TPP を止めることアジアをはじめとした世界の平和に憲法9条を生かしていくこと世界の緑の党とともに取り組んでいきますところで、私たちの暮らしと未来は不安でいっぱいですアベノミクスや TPP によって一部のお金持ちや大企業だけが儲かり私たちの暮らしが脅かされるのはごめんです 格差がもっと広がって、競争がもっと激しくなって、私たちの暮らしが苦しくなるのはもうたくさんです。緑の党は地域の中でお金物、エネルギーが循環し、人と地域が主役になる未来を目指します。緑の党は経済成長に頼らない幸せを実現します。それにしても市民が政党を立ち上げて。 そして参議院選にチャレンジするってとっても高いハードルだったんですよねそうなんです世界一高い供託金です比例区候補は1人当たりなんと600万円政党として10人揃えると6000万円が必要となるんですおかしいと思いませんかこれでは普通の市民そして志のある市民が議員になれるはずがありません 古い政治がはびこる原因です緑の党は企業献金に頼らず市民に呼びかけたところ全国から7000万円を超える寒波が集まりこうして参議院選挙にチャレンジすることができました全国で寒波にご協力いただいた皆さん本当にありがとうございまし た, ましたおかげさまで緑の党は比例区で9人多様で多彩な候補者を 集めることができました例えば自然と環境に詳しい人自ら畑を耕す人アイヌ民族の血を引く人貧困や自殺の問題に取り組む人平和を表現するミュージシャンそして福島から避難し避難生活を続ける当事者2人が緑の塔から離婚します。緑の塔と一緒に新しい社会 新しい政治を作っていきませんか参議院選挙比例区投票用紙には緑の党またはグリーンとお書きください緑の党どうぞよろしくお願いします Go! グリーンズ